どうもうじです。今日はですね、まだ全然酔っ払ってないですよ。はい。2本目なんでね、ほろろ酔いぐらいです。ピシコシリーズです。おつまみにも、おかずにもなるっていうですね、ニラ玉です。ニラ玉ってね、難しいんですよね。材料はめっちゃ簡単。めっちゃ少ないです。材料めっちゃ少ないんですけど、作り方がちょっと、まあ、なんかチャーハンっぽい。なんかね、中華ってちょっと技術いるんですよ、ちょっとね。そこら辺も、まあ、ちょっとほろろ酔いの僕が解説しながらやっていきたいなっていう 煮たまって文字で説明しても絶対うまくいかないので、うん、絶対動画でやりたかったんですよこれをちょっと今からやっていきますリュウジのバズレシピ えー、とまあね材料ねえー、ともうあの材料はもうめちゃめちゃ簡単なので卵4個とニラ半束調味料が塩と味の素これだけですこれだけで最高に美味しいニラ玉を作っていく あ, あと油必要ですけどねはい卵からいきましょうか、えー、卵もね冷たい状態じゃなくてちょっとね常温にしときたいのでえー、とまず卵割っていきますはいえー、と4個ねこうやって割、ね、っていくるんですけどね お塩え小さじ三分の1え結構ね塩味つけます、はい、で味の素234567振りですはい鼻の胡椒の方がいいですこういう、はい。これをこんぐらい入れていきます白身が見えなくなったのが大丈夫ですえっとにら これちょっとごめんなさい。えっ、ー、と下汚れてるんで、ちょっとちょっと切ります。はいで、これニラ切り方あります。ニラの火の通し方を均一にしたいんですね。えー、なのでですね。ここあの茎の部分太いので茎の部分はね。こうやってね。細かくね。小口切りにしていきます。はい。だんだんね。小口切りからほらほらこれ断面見てください。断面ねこ。ここら辺こことここ全然違うでしょはい。 ここは太いんですよ。はい、茎の部分は太いで、だんだんだんだん薄くなってく薄くなってきたら34センチ34センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じね。こんな感じね。そして四向になっています。 今回中華鍋使わせてくださいなぜかというと中華鍋ってこうドーム状になってるじゃないですかここにね油だまりがつくんですへっこんでるじゃないここここで卵を火を通すことによってすごくねふわふわになるんですねものすごい重要ですとにかくねこ油だまりができる中華鍋、うんえー、これを使ってくださいくと、うん、火にかけます、はい、で熱、えー、くしますこれ油大さじ1中華鍋だしね回してください回してでここに ね、ごめんなさいカンカンカンカン使いたかったんですけどカンカンないんでカンカンします30秒茹でたらここに戻すんですはいそうしましたら温まった状態なんでねここから油に中華は油使ってください、はい、油大さじ2です回しますはい、全体ににらはね1回ねこうやって卵に戻すんですよこうすることによりシャキシャキの感じになります入れます ということで、至高のニラ玉、完成ですはい、ということで、できましたので早かったです。すいません、あの僕中華鍋握ってる時のね、なんかも う, もうめちゃめちゃテンパってました。はいニラ玉って あんまり火を通しすぎると美味しくないのであの今回はめっちゃうまくできましたけど多分言葉足らなだったと思うんですけど、えー、っと食べながら解説します、はい ハ, イね、ハイボールをねハイボールねニラ玉にはハイボールいただきます完璧な火を入れるわ僕のニラ玉が一番うまいとろとろです必ずねとろとろに仕上げるんですよ ニラがめっちゃシャキシャャキキなんですねこれは本当に数十秒あの炒めた効果ですあんまり火を入れるとニラってシャキシャキにならないんですようまいなこれ本当にもう僕ニラ玉屋さんやろうかな味の素と塩だけなんですけどもかなり決まるんですよね本当としい 今回のポイント、ちょっと説明させていただきながらちょっと駆け足でやっちゃったのでねまず最初にえっ、ー、とま あ, あの卵液はあのよく溶いておくことあとニラは茎の部分を短く、えー、葉の部分を長く切るこれ中華鍋を使うことですね中華鍋で、えー、とニラを最初にさっと炒めてから卵液に戻すその後によーく熱した、ね、油だまりの中に卵を入れて高温で混ぜながらふわっと仕上げるめんどくさいですね<笑> これで作るニラ玉本当においしいですからご飯にこのまま乗っけてもマジでうまい卵と塩と味の素ってめちゃめちゃ相性いいんですよね本当に趣向の輪に恥ないちょっと難しいかもしれないんですけども本当これはすごい本当美味しいんですけどちょい足しラー油なんですけどもこれラー油ね少し垂らしてください、えー、こうすることで無限ハイボールニラ玉 これだけの材料でこんなに皆さんあの伝えたいのでお酒飲めない方はご飯用意してください本当にたまんないうまいよねぜひやってみてください超自信ありですはいであのちょっと僕ね携帯見ながらやってるんですけどいつもあの何を見てるかっていう と,、えー、と僕のレシピ全部ここに入ってるんでそれを見てます、はい、結構ね質問くるんですけども